大事さの順番ですね私の実家ですねペット私他の家族そうそうです私よりもなんかペット実家の支配者みたいな感じでしていや本当にはクレイジーでしょみなさんこんにちはポリナですで今日の動画はなんとなんと私はもしチャンスがあれば飼いたい猫の シュル紹介したいと思います。ううワクワクします。<笑>全部食いたいです。何十匹も。<笑>おお<笑>猫女になるかもしれないね。大変ね。で、始めましょう。で、始まるのは ね, ね、私はロシア人だから、じゃロシアンブルーという素敵な猫ちゃんが いるんですねで、その猫ちゃんはなんとなんと美しさもあってその毛の色ですね<笑> 毛, の<色><笑>毛の色はすごく素敵本当にブルーな感じででなんか猫世界の貴族みたいですねすごくねそうでもその猫ちゃんですね買うなら ね、その猫ちゃんは甘い人になつけないという噂が聞きましたなんか遊ぶならまあそんなに遊んでくれないじゃないのかなと思います、はい、でももしチャンスがあればロシアンブルー買いたいと思いますはいその2に行きますで次の猫の種類ですねベンガルベンガルですおお そこですね。ベンガルは素敵でしょう、ね。または毛の色ですね。毛の色すごくその野生動物みたい。それは素敵じゃないですか。で、ベンガルのお猫ですねあ。性格が良くて、すごく人に懐かくてで遊んでくれる。時にはなんか犬みたい、犬みたい遊んでくれるんだって。で、その運動も大好きで。で、 それだけではなくて、皆さん、まさか猫ちゃんなのに水が好きだってね、水が好きでなんかお風呂を浴びるときになるかもしれないね。それはちょっとお楽しみで、ベンガルはね、私、飼いたいなぁと思います。はい、でですすが、ですが、 次に行きましょう。で、次私は買いたい猫、ね、ちゃんはそれはマンマンチキンマンチキンです。で、それはもう可愛さの塊です。なんか足が足が短くて可愛いもういや、すごく可愛いい。その名にもう。 ね、優, しい優しい猫の種類でなんかんチャンスがあればねすごくすごくマンチキンも飼いたいな飼いたいね で, でもその続きましょうで私が飼いたい猫ちゃんの次は、ね、もう4番になったねでそれは ッッティシシュショッヘアですうわ<笑>すみませんでそこはね圧倒的圧倒的飼いたいなぜなら丸いもう何度もかんでも丸いですその猫ちゃんで頭が丸くて足も丸くて尻尾の先まで丸くて丸くて抱、うん、きしみたい ねねえ、ねえす、すごい。でなんかそのカラーはいろいろがあってなんか私お気に入りなのはやはりここどこかねえ、写真をつきます。でねえそのブルーブルーカラーなんかちょっとブルーみたいなカラーでもう黄色なんか 目, 目色が黄色ででそのあとはちょっとブルーとか灰色で素敵 恋に落ちた続きましょうで5番でしょう<笑> 5番目です ね, ね何の種類のでしょうかあそうですねそのランキングその1みんなは大好き大好きな猫ちゃんねスコティッチ・シュフォルドでございますもう かわいそ の, 方前 そ, の2その耳はその耳はもうできない買いたいです。ねえすごいすごいでしょスコッチ・シュフォールドはね。かわい い, わ い, いよ買いたいです。ぜひ買いたいです。ロックですね。私が買いたい子猫ちゃんね。でなんかちょっと毛が。 多い毛がとんでもなく毛が多い方がいいんじゃないのかなと思いましたでそこでそこでねそこでねペルーシャンがいいんじゃないのかなと思いますねペルーシャンもねなんか毛が毛がその毛をぐっと 抱きしめてで、もう性格もいいらしいねでも毛はね、難しいだと思いますねその毛が、そんなに毛だけあってもねで、あとはそのあアパートは全体毛だらけになるんですねそれは難しいかもしれないがエーシャンもいいよね最後が来ました そのなですねで、最後はアビシニャンですアビシニャンですその猫はねもう私初めて見た途端もう恋に落ちましたその毛の色ですねちょっと特別でしょうその毛の色も素敵でその体絶対 ね、すごくなんかもう家庭の猫ちゃんではなくてもう野生の動物みたいですねしかもそのに猫、ね、の種類ですねすごくねえ長い歴史があるらしいででこの猫ちゃんたち頭がすごく良いですすごくなんかちょっと練習したら何でもできますねでなんかもし散歩したらぜひ 一緒に散歩してもいいよそれに加えて水大好きでその何私と一緒に私風呂を浴びたらその猫ちゃん一緒に入るかもしれないね<笑>、うん、でも私がなくてもどこかに水がある場所に入るでしょうと思いますでその猫ちゃんたちすごくエネルギーが多いすごくお元気お元気でなんかスリムな体でなんか飛ぶのは 高い遊ぶのは好きでもう大きい目と大きい耳でねえねえはではいそうですアビシニャンは大好き大好きいつもなんかネットでアビシニャンの動画を見ますはいじゃじゃーんでそこで私が買いたい猫のトップの おでみなさんはどう思いますか私一番飼いたい猫は何でしょうねそなに素敵その世界の中には素敵な猫ちゃんがいっぱいあるのに私は一番飼いたいのは。 私はなぜ猫を飼いたいのでしょうか ?YouTube のためではないです。YouTube のためではないです。えっ、ー、と、実は私の実家ですね、ロシアの実家。実家で、私生まれた時からずっと猫を飼い続けた。はい。で、皆さんはすごく長生きでした、本当に。 ね、え長生き で, で初めての猫ちゃん私が生まれてその猫ちゃんもすぐ来たねでシャムシャムの猫でしたで性格はなかなかねなかなかそんなにね優しい子ではなかったけど私だけに対してはすごく守ってくれましたなんか私の実家ですね同時に 犬と猫をずっと飼ってきました。で、最初はシャムとダックスハウンドね一緒に、一緒に住んでいました。で、みんなはね、長生きでした。で、そのダックスハウンド、私の実家ですね、えっと、おばあちゃんのじいちゃん、すごくその動物を甘やかしてた。で、なんか、第一その順番ですね、私の実家ですね。ペット私 他の家族そうそうです私よりもなんかペット実家の支配者みたいな感じでしていや本当にはクレイジーでしょでもそういうことでしたで最初はその2つの組み合わせででなみんなその動物ちゃんたち亡くなった時またすぐに新しい動物が でそこはそのまたダッ ク, サダックスハウンドで名前は前のダックスハウンドから受け継いだそのロシア語でヴァルヴァラヴァリというダックスハウンドでした<笑>、ね、次の猫ですねもうなんかその野良猫でした私のおじいちゃんのおばあちゃんそのえっとどこかの町でそのうちがないそのあ野良猫を ノロ猫の子猫ちゃんを広げてでその猫ちゃんは私たちの家族になったでその猫ちゃんはマチルダモチャモチャマチルダという名前 で, ですごく長生きしてもう15年ぐらい、ね、長生きしました今は残念ながらその2年前ぐらいかなちょっと亡くなってしまいましたがでご覧のとおり私の人生は いいつつも動物がついてきましたで私は日本にね引っ越した時ここはちょっと難しいですね自分のあえっとですねアパートがないとかねえ 買, 買うのは高いしもう一緒に住むのは住む場所がなかなかないで私は最初学生だったんですねで学生寮はそういうのはできないあとはシェアハウスなどねえその後ろ こちらはもうすごく豪華ですね、その後ろの景色ですね。で、こちらはみんなとシェアスペース、私だけのものではない。で、ここはもう猫を飼うのはできない。残念ながらね。で、猫を飼うためには、ちょっとその世界の状況もっと安定になって。 で、私、その時、もしその猫が大きい、買うのは大きいのアパートを見つけるとしたら、ね、猫が飼いたい。もう私、ね、一生、とんと一生、猫と一緒に住んでたから、もうワンちゃんもいましたが、私、猫好きの方でね、で自分はどうしても飼いたいです。ね そういういことで、お楽しみに半年後半年3ヶ月後半年後もしかしてここにパーッと猫が出てくるかもしれないねもう皆さんはじゃあその自分がな何の猫が一番好きなんでしょうか教えてくださいで、もしかしかて皆さんはペットなど